これてええてみようかかいいいいですかいいですすよ多分大丈夫このくらい後の管理っていうのがしっかりしてればある程度よっぽど根っこを切るような作業じゃないからこれは、うん、っと根がどうなってるかつくことなんだけどね このサイズだとそんなに粘りっていうものは意識しないんですか一応するんですけど粘りが出るまでにはやっぱり78年はかかりますよす<笑>きれいに落としてあこんなところからも出てるこれすごいねここから葉っぱが出てるもともとここは根、ね、じゃなくてあの幹やったところを曲げて置いたら根っこが生えちゃったのねなるほどここはね 寝伏せみたいな形でね、こういうの難しいんですよね。でも面白いって言えば面白いっていうかね、まあうん、強いからいろいろできるし。うん、そ, うそうそうそう。今ここに出てるのもね、並んでてわかる通り、うん、その種から作るってことは。無料でできるってことですか、ね。そうです。<笑><笑>ありがと う, う、ねうん。じゃあ洗いまーすって、ぎゃぼぎゃぼって、はい。そしたら、パッと見たとこ、この根っこ浮いてるけど。うん これいいいらななじゃないかなここから下から出てますから、うん、ここの粘りを大事にするためにはここを太るとちょっとおかしいことになるかもしれないこれがなんでこれ取っちゃいましょうそうするとこんな感じ、うん、ここのここの根っこを生かしてねこれがガーッと張ってきますからで本当はこうこう2個に分かれてるからねあれなんだけどでもまあこういう木もあっていいかな。 で、いっつりと、直根をまず深切りしてからパサッとこのくらいかな、うん、豆の場合ほら根っこはね切るっつってもこの程度だから、うん、そんなに痛めはしないんですよこんな感じになりますねでこれを鉢上、えっと、げしていくんだけど鉢を探すのが大変なんです。 可愛 い, い。ここんな、うん、こんな感じ、少し根っこ上げてね。てうん、根り出してね。これとかあとこっちはちょっと浅く。こういうのもあるし、もっとちっちゃいのでも丸だとこれはあの胸型一層たちですよね。うん、こ こ, こんな感じ、うんいいうん。どれが合うかね。それ趣味だから自分の。 <笑>これ色だりもそうだし全然雰囲気変わっちゃうんで、うん、まあどっから見ても見られますから、はい、四角だと向き変えちゃうとこの角が来ちゃうんで裏表がはっきり植えられない人はなるたけ丸の方がどこでも見られるから、はい、<笑>どれがいいかな 意外と面白いかな。横に流れてるからね。ハ、うんうん、ン外みたいな木なんで、うん、大きいかな、でも。大きいような気がする。大きいですかい違う<笑>そまない、うん、大きい。ほら、まあ、タイガーが大きいってって。っこれは、こっちの方が小さいんですよ。そうですね。こっちの方がね、一回り小さいんですよ。うん、まあ、そうか。なんとなく。これだと、多分もうちょっと葉っぱが出て成長しても、うんうん、キュッてしまう。これじゃ大きい。 えこれもちょっとこれのちっちゃいないよね。<笑> 赤, 赤だと紅葉しちゃうからダメなんだよこれがこのサイズよりちっちゃいやつ。このじゃ名前はとね言ってないんですか。か、ね、女, 女水 女, 女水女水女水さん。女水さん。可愛 い, いなそのなんか垂れてるのも。あこれいいかもほらほら<笑>芸術的だよ芸術的これですようおしゃれ。<笑> <笑> お, しゃれなおしゃれなもみじをこれに決めましょう、はい、でこれは水につけとかなくちゃいけないんでちょっと待ってくださいこうやって保存して置<笑>いてくださいおかわいそうだからねほっとくとでこれは網をこれはあの網戸の網の昔のタイプで。 針金です、えー。今の網戸はヘロヘロだから使えないけど針金が入ってる、ね、こっちのが薄いからこれ使ってるってことですかそうです、あのー、あの豆盆栽であの黒い網だと穴もあの大きいし、はいはいはい、穴がこんだけしかないから、はいはいはい、これもうちょっとちっちゃく切るんだけどで、ここはやっぱり一番細いアルミ線の 0.8 ですね 0.8 をこのくらいに切って<笑>このくらいに切ってこのくらいはい。 はい、これを穴の直径でこうで す,、うん、こ, うですこういう形に曲げますこの時にはい、で、これを一回出して、ここに刺してこうやって、<笑>あれどう言っちゃった<笑>ここの穴に、ね、刺して、こっち側出るでしょはい出たら、こう曲げますちっ 違いますね、いつも見てる上<笑>、はい、で、これでもう大丈夫ですから次に、これ、えーと、洗い土ですけど、これ、ちょっと小さいからこ、でもこれ使おうかな、何ミリだろう、これをこれ小粒かな小普通の人が小粒って呼ぶやつですかね。うん 一応あのいろんなの混ざってるんですよ、炭とかも入ってるし、この程度。あピーキも入ってる、そうそうそう、これこれこれ。これ は, これはマグァンプ系です。マグァンプ系。っていう肥料ですけど、あの土に混ぜる肥料。これをひとつまみ。はい。<笑>料理みたい。<笑>そうそうそうそう、料理みたいなんですよ。<笑>それでここでよく考えて、この柄の一番面白いところが前に来るように。そうですね。ここがさっぱりして。 ここを前にしてみたいと思います、うん、こう入れますよいしょ入れますギュッと押します、はい、それでよく見てうんと流れとか向きをよく見て入らないよ、猫が<笑>入らな い, <笑>入らない土入れたらこれちょっと浮きすぎだな、これあんまり浮いちゃうとねかわいそうだね、猫が、うん、これもアルミ栓の一番細いやつで 下からこう通します。ハの底のあのこの枠に一番当たるようにね、真ん中刺しちゃだめです、はい。当たるようにしてこう出しますよね。後からいいですね。これがね。うん。そうそうそう。縛らないんです。うちは。えー、引っ掛けるんですよ。分かったかな今の。こここここここ、U、の字にし て, いいて根っこに引っ掛けるんです。 それで下からぐっ張るんですグーッとぐっと引っ張って曲げるなるほどそして切るこれ縛るっていうのは縛ったところが食い込んじゃって傷だらけになるから、うん、私は大きい木でも縛りませんよっぽど安定したい時はやるけどちょっと今のでどうやって固定されたのかよく分かってなくてえだから<笑>っっこう こう、ここの縁に、縁に沿わせないといけないんです。真ん中はダメなんです。安定しないから。穴を決めて、出すでしょと今度は反対側にこう出します。はい。そしたら、こう。曲げます。有能地、有能地。それで、止めたい根っこに引っ掛けるんですよ。わかりますか。はい、はい。そこまでは、わかったで。ここで引っ張るんです。下でグーッと。わかりますよね。うんで。根っこに引っ掛かるんで。よいしょ。 それで曲げる曲げる曲げるよいしょそうするともうもう絶対取れないですほら、えー、2本でだからもうここに、うん、あ、こうやってやってるだけで取れないですね取れないですこれこれちっちゃいから取れないんじゃなくて大きくても取れないよねこのぐらいの鉢でも、えー、アルミ線を太くして U の字で三箇所止めぐらいしとけば全然へビューって引っ張って曲げて、うん そうそうそうあの縛るとあの木が太った時に食い込んじゃうんです よ, よ、ね、幹とかの根っこに、うん、でこの U の字だと太ってくると U の字勝手にこう広がるんで、うん、全く食い込まないで太れますからなるほどで最後ねもう根が張っちゃうとスポンって取れます下で引っ張るとそういうのがあるんですそれでこれが土が一般の盆栽ではあんまりこのサイズは使わないよね 極小ですかね。極小で は,、ね小ではねのでね。そう、それ。これはあの普通に赤玉の小粒を買って、フルート出ますから。ああ、そうやって分けてるんですね。あ、もう全部ね、小粒を買って、三種類に分ける。なるほど、これ、これ、これ。で、このくらい入れて、よくつ、ついたら。 これでも赤玉硬質赤玉に桐生砂にちょっと富士砂が入ってるかなそれからあと炭が入ってます。 でこれをね最後にこう細かいところに入れていくんですよね。これじゃないと最後は無理だから、うん、根っこの間に突っ込むようにもう一回ね根っこ出しちゃったからここ間埋めてやんないとかわいそうだからでもこんだけ出しといても根上がりで面白いのができるからそしたらこれをそーっと水に。 で、ちょっと手でね土がこぼれな い, ようによいしょはいはい、出来上がった<笑>この鉢可愛いね可愛い可愛<笑> い, いね。で、あとちょっとお化粧したい人はここに苔をピッピッてうちは張ってるわけじゃないんでね、うん、生, えんで生えてるだけですけど生えてるんです、これ<笑>これ、生えてるの剥がすんですなぜかっていうと、これね 生やしちゃいいけないの、取って、うん。ここが痩せちゃうから<笑>しょっちゅう取ってんだけど生えちゃう忙しくしてると生えちゃうこ れ, これはたまたままっすぐだったけど中に隠れてる部分が曲がってる場合があるの で, コケであのいやいや曲がってる部分が隠れちゃう場合があるんでねコケはだからこれは大事なんですよ。<笑> これは別のものに使うんです。うん、それはね、企業秘密。です。企業秘密なんです。じゃ、もみじは、山もみじは、こんな感じかな。はい、ね、もう、非常に参考になりました。<笑><笑>えー、皆さんもじゃ、種拾ってね<笑>、はい、作ってみるもよし。<笑>そうで、ね、うさんで、買っていくだなれもよし。種も売ってます。<笑>種も売ってます。二<笑>月頃売ってます。万弱です<笑>はいはい、というわけで、今回もみじ。豆盆栽でした。 はい、はい、ありがとうございましたはいどうも当たっているのなんでね、うん 普, 通うん、普通の貼り方とちょっと違うかもしれないコを貼るという作業です、ね、そのままやっちゃっていいんですかいいですよコケをはいけよ、はいはい、これ邦紙なんでこれ邪魔なんで木隠れちゃうんでまずこの邦紙取っちゃいますなるほどで下に土がついてるんでこのままベタって貼るとこれが幹が見えなくなっちゃうんでここでも削るんですよね下を 上 だ, すすそう上だけ取って、はあ、で、貼る、で、ピンセットで貼るんですよで。あんまり貼りすぎちゃうと元が見えないんで、粘りの部分も出したいんで、ここらへんはね、粘りの部分なんで、隠さずにっていう、貼るっていうよりも、貼っつけるに近いですかね、うん、んかうん大きいのだと、ボコって貼れるんですけど、貼ははっつけるってなんですか <笑>上をこそいで貼っつける上をこそいでペタって貼るうんえっ、ー、とね苔自体ってあんま根っこっていうないん で, うで、ねうん、伸びるだけなんでこれは、うん、元の部分なんですよね年数によってこれ伸びるんですよ、うん、でまた胞子が出てで薄い苔っていうのはただ単に年数経ってないっていうことなんで、うん、なんで貼っつけるでこれでも活着するんで苔自体は、うん、もう強いですから <笑>料理みたいなね、本当に。そうですね、工作とかそっち系に近いですよね、やってることは、ね。ね、うん。いつも見てる盆栽の苔はるとは、なんかちょっと、なんか違う。あ、違いますか。感じが、なんか手つきが違う。ああ。<笑>そうなんです、うん。結構ね、指でこう、お饅頭作りながらみたいな。あ、そうなんですか、うん感じんですね。自分でも入った時からこれなんで。そうか、そうか、そうか。これが普通なんですよね。<笑> そう、こんな感じです。どうでしょうか？いうはいでこれちっちゃいかあれですけど、大きいのをベタって貼る場合は、うん、あのピンセットでつっつくと固定されるんで押す押すっていう。こういうグって入れちゃうんですよね、はい。そうするとより活着するからはい。どうでしょうか？完成。は い, い、可愛 い, い。<笑>いいね、<笑>やっぱコ苔あるのとないとは違いますよね。うん、見た目はね。なる じゃ以上、カイガ君のコケハリコーダでしたありがとうございました<笑>ありがとうございましたますこんにちはこんにちははい、い。もう今日5時でお疲れ様でした1日作業して、はい、帰りますんであらっあら<笑><笑>いい T シャツをお持ちで<笑>